あげたたた、らおお前前ちゃんじゃうじチャリはたきつ い, ていい<笑>俺取りに行かんんそうやね、ごごめめななさいそうや、ね、さす歳しで21歳君たち君たち何年生